よろしくお願いしますお願いしますでは今回本祭へ初参加ということで演舞の見どころをお願いしますはい、えー、私たち福井からの参加になるんですが、えー、歌の中にほないくざっていう福井弁が何度も出てきます、えー、英語で言うと、あ、福に言うと最高英語で言うと Here we go! という言葉を福井弁でほないくというのが何度も出てきます そこで分かりやすい振りあと何度も出てきますので、えー、そこを注目していただければと思いますありがとうございます次に初参加への今のお気持ちをお願いしますはい、私たちは去年参加しようと思っていたところ中止になってしまい今年本当に参加することができてとても楽しみにしてきました、えー、この2年分の思いと、えー、まあ、今回福井からの参加は私たちだけなんですが えー、福井のよさこい一来の楽しさを伝えていけたらと思います、えー、少人数ではありますが、えー、精一杯元気に笑顔で踊りますのでご声援よろしくお願いしますでは最後に演舞に対する意気込みをお願いしますはい、えー、本当に昨日から3年ぶりのよさこいソーランの開催もう私たち、えー、見てもう本当に興奮しております本当にいや開催ありがとうございます えー、私たちチーム結成からの夢であったよさこいソーランで踊るということがいよいよ実現しますもう本当に踊り子を精一杯、えー、踊りますので温か、えー、い5000円あ5000できないのかな拍手の方手拍子の方よろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたそれでは演武の準備をお願いします 改めまして続いて踊っていただくのは朝倉無限大夢丸の皆さんです皆さんこんにちは恐竜王国福井からやってきました朝倉無限帯夢丸です歌の中にたくさん散りばめられた福井弁「ほなえくざ」がポイントですそれでは 夢, 夢丸火願いこう 本番行くぞ。それでは踊っていただきましょう。朝倉無限帯夢丸の皆さんです。どうぞ。福井県からやってまいりました。やってまいりました。朝倉無限帯夢丸です。夢丸構え。 無限の情熱、無限の笑顔、夢丸ライジング3、せイはー男 の歌いい朝比奈の大地に差し込む一筋の光、新たなる旅が今、始まる。